苦笑いだわ二回目いやでも苦笑いってのはバレるな俺最初見た時爆笑しちゃったもんな、うん、ログでなんでだろうなでもさ今回さ Vlog 公開してじゃん昨日ですね昨日 Vlog 公開して<笑>想像以上に<笑><笑>どうなんすかどうなんすかえだってジャック・スパロー好きでしょパイトリビアン大好きで大好きすぎてバネしたうじゃん<笑>それをさ大川悠介の Vlog で公開して、ね 多くの人にめちゃくちゃ似てるってコメントをもらえてどうなの、ね、感想としては<笑>お。おもろい。まず、うん、まあなんか、 友達地元の友達の前では、まあ酔った勢いでやってたりしてたり。へえ、そうなんだ。で、まあ、マジいけるわ、みたいなこと言われてたけど。はいはいはい。まさかあんなコメント欄がジャック・スパローで埋まるほど、そんななんか反響を呼ぶものだとは思ってなかったから。<笑>かなるほどね。そう。あとちゃんといじるしね、俺。そう。Vlog の, の表面だけじゃなくて、<笑>僕たち多分相当松の子てジャック・スパローっていじりまくってるんで。松がだって実家でね、 家族でご飯食べた時も、ジャックいじったし、俺のお母さんとみんなで飲んでる時も、ジャック、ジャック出たし、<笑>まあなんかちょっと酒が、酒が進むとね、ジャック出るのかもしれないですね。そうそうそうそうだからまあ、あの、トランスサロンメンバーね、これ配信してるのが多分、まあ明日、えー、何日だ明後日えー、何日だから、6日ぐらいかになると思うので、えー、関西ミートアップですね。うん、えー、大阪でミートアップ、トランスサロン限定で行うんですけれども、ね、かっこ、今、初月見るなので、ぜひ遊びに来てください。<笑>で、まあそこでね、多分酒飲むときに、 ジャック見れると思うのでぜひお楽しみにちゃんと飲ませてもらえないってですねがっつりのもがっつりのも<笑>ということで、えー、早速お便り読んでいこうと思いますはいはい、えー、大川祐介くんの、えー、女性事情が知りたいな<笑>という感じですね<笑>どうですかマツンにとってはいまあ、どうなんですかそのイメージ雄介さんの、うん、そうそうそうそうそう ユうスケさん、えー、でも、まあなんか、全然いなそうなイメージがずっと強い。あ、ほんとそ う, そうそう。マジ ?YouTube で見てた時から。もうずっといないみたいな。もうなんかもう、した、仕事って感じだった、はい、はいはいはいはいはい。まあそういうイメージが一番強いですね。まあそうですね。確かに。まあ<笑>。<笑>まあ、なんて言えばいいんだろうな。あれですね。なんかその 今は彼女いないんですけど、はいはいはい、以前付き合ってた人がさ、うん、やっぱりそういった、まあ、芸能関係の仕事をしてて、うんはいはい、だからいろいろさ発信できなかったと発信っていう か, かまあ動画 Vlog とか絶対できないし、はいはいはいはい、だからまあ、まあ、そういう雰囲気があったのかもしれないね、うん、確かに言うてもまあ3か月前ぐらいにはいたけどね彼女ね、うん、で今も別れてまあやっぱり仕事にちょっと専念したいということで、うん、結局はやっぱ仕事が一番の彼女だったみたいな感じで今に至るんですけれどもそうですね まあでもマッツンは結構調子いいじゃないですか。今ね。い<笑>聞いてたら笑えるぞそれ。<笑>だってね。<笑>うるさいし、あとピ入れるもん。あ と, あとなんかいやピー入れちゃダメだよ。片思いってい う, いう音楽いつも聞いてもううるせえなと思ってるんですけど常に。<笑>そうですね。マッツンはでも今は。 あれ、この話よあ、あんま読めないのかめっちゃむずいな、これ。うーわー。まっつんのイメージ悪なる、これ。<笑>完全に。まあ、恋はしてますよっていう感じじゃないですか。恋はしてるんだけど、はい、まあ、ちょっと至らない点もい。そう、いろいろね。あるかもしれないです、ね。いろいろ大い。まあ、でも、なんか俺ふざけて、まっつんのその、女性事情に関していろいろ言うけど、<笑>うん、まあでも、なんか、 まあ、変なことはしてないかもしれないね。変なことはしてな、ね、い。まだ、な、筋が通ってない感がちょっと、悩みって感じですね。そうそうそうそう悩んでる。<笑>悩んでるんす絶対嘘だね、これも。え絶対嘘だ。<笑>悩んでないよ。絶対悩んでない。じゃあ、だから、 けじめつけるべきだけ早く、ね。そういう意味での悩みかもしれない、ね。いやでもさ、このポッドキャストをさ、うん、今、松は彼女いますと。はい。います。これはいいね。はい。事実として。はい、で、今、このポッドキャストを聞いてる方で、まあ、いろんな人がいるわけよ。大体。はいはいはいまあ、彼女いらないっていうパターンの人と、好きな人がいるっていうパターンと、はい、彼女いるっていうパターンがいて、あと別れようと思ってる人たちがいるから、はいはい、そのなんか、これから別れようと思ってる人たちに、ちょっともしかしたら、なんか、参考になるかもしれないじゃんなるほど、ね。この会話って。女性事情ってそういうことだからさ。<笑>そういうことだな。確かに。 で結構2年間ぐらい付き合ってきた、はいはい、結構まあいろいろとね支えてくれた、はいまあ、相性のいい、ね、彼女さんがいて、うん、けどまあ新しいそのね<笑><笑>まあ恋しちゃったんだよね<笑>、うん、まあ新しい人に、うんうん、まあいわゆる新しい人を好きになってしまったとで今付き合ってる彼女もいると、うん、さてどうするっていう感じだよね そ, えそれの結論に関しては松はどう思うの めっちゃ価値観が合うっすね。その新しい子は。はいはい、子はで、はいはいはい、まあなんかやっぱ話しててお互いなんかすごいなんかなんつうのくだらない話っていうよりはこうちゃんとなんか夢とかいろいろ自分の仕事とか、うん、何が楽しいとかいろいろね、うん、お互いちゃんと仕事がメインで楽しんでる、はいはいはいはい、そういう生き方をしてる人だから。ね、お互い高め合えるみたいな感覚があるんだ。そうそうそうだからねなんか。うん そうっすね<笑> け, どけどなんかメンヘラって聞いたけど<笑><笑>メンヘラって別にネガティブじゃないからう、うん、なんかちょっとそういう雰囲気があるっていうふうに聞いたんですけどそこに関してはまあ雰囲気なだけでまだか完全ではないみたいな感じですかねああなるほどね、うん、えメンヘラについてどう思う俺はえー、本当に好きな人で、うん、彼女にする人は俺全然メンヘラでもいいと思う、まあ、メンヘラって結構けなし的な印象あるけど俺はすごいポジティブだと思ってて、ね、メンヘラは好きだ <笑><笑>だってさなんかまあ束縛しすぎて、はい、何か仕事関係とか友達関係に亀裂が入るのはよくないけど、うん、基本的にやっぱあなたのことが好きだからそういう感情が湧いてくるってことじゃん、はい、だからなんかその何、まあまあ、て言うんだろうな俺も彼女と付き合った時にあまり彼女の友達となんか会いたがらなかったの、ねうん な, ね、なんか、はいはいはい、まずさそんななんか友達 いうなんていうの友達の輪を広げたいわけでもないし、うんうんうんうん、むしろ濃くしていきたいと思ってるからさ。確かに。結構いらないよね、そういうの、うんうん。それが結構ギャップだったっていう時期もあったな。なるほどね。そう。そういうのもいろいろありましたよ。いろいろあったね<笑><笑>。<笑>大丈夫かな今回このコンビは。いや、でもさ、いや、やっぱりその、<笑> そう、今、その、マッツンがさ、イメージしてたようにさ、うん、大川祐介ってやっぱ仕事熱心だし、あそうそうそうまあ、それは間違いないのよ。仕事のことしか基本的に考えてないし、うん、会社のことしか考えてないしっていう状況だから、うん、まあ、彼女さんに関してはやっぱり考える暇はないよ。はいはいはい。でも、なんか、こういう大川祐介が考えてるその女性事情に関して話すと、なんか、まあ、いいじゃん。なるほどね。面白いじゃん。うん。で、まあ、現時点での僕のその思いとしては、うん、まあ、 なんて言うんだろうな。彼女っていう存在は欲しいとはまあ思うんだけれども、うん、結局、それに、なんて言うんだろう。時間が割かれてしまうじゃ。ゃ、うん。ありますね。そこが結構きつい。だから今はいらないっていう結論。うん、そのなんか、余暇分時間というか、うん、その余暇の使い方がちゃんとそのマネジメントできるんだったら、全然彼女っていう存在はありだなと思うんだけど、 あとアメリカに行くしね。日本一周わったら。なるほどね確かに。っていうのもあるから、まあ、今はテスちゃんの方が大事かな。<笑>テスちゃん、アメリカ行けるんすかテスちゃん連れてきたい。本当。正直。ね、もしあのリスクがなければ連れていくことに関して。ね、確かにね。まあそのぐらい、まあそうですね。でも、そうだ、彼女は結論としていらないんだけれども、うん、なんかその、やっぱ女性モデルとして、はい。女性をしっかり取りたいっていうのはマジである。 こっからです。この欲はめちゃくちゃある。このポッドキャスト聞いてる方でモデルやってる方がいたら、今すぐ DM ください。<笑>まあなんか今回ね、あの、京都に行くって言って、まあモデルさん募集して、まあちょっと一人決まったんですけど、はいはいはい、ちょっとスケジュール合わなくて、やっぱりキャンセルしちゃったんですけど、うん、本当に申し訳ありません。うん、えー、っと、なんか女性を取ることによって、まあ今までね、その大川祐介の そのブランディングとしては、コンテンツかける人っていう部分でやっぱブランディングしていて、ここまで来たんですけれども、なんか女性を撮ると、またちょっと違う視点で、表現できるかなっていうのがあって、だから、まあ、そうだね。今、女性をしっかり撮りたいってのはすげえある。そうね。めちゃくちゃある。なんか、音楽を聴いて結構インスピレーション受けるときあるんだけど、なんかその女性に合いそうな音楽が見つかってさ、そういうときはもう撮りたいよね。マジで撮りたい。 だから彼女だ<笑><笑>どうなんすかえそのさ<笑><笑><笑>だからこれで「は」いや「ピ」ー入れないで、ね、ゃんよ「は<笑><笑>」りたいのそういうのはそういうことしたいと思うの最初まあ昔からね僕がバンドマン時代から知り合いだったんです、はいは い, はい。その子はでそっからまあ動画クリエイター始めて最初になんか久々に連絡したのが多分ねその依頼だったの。 えー、マジでなんか撮影させてほしいみたいなすげえなそれ一回撮ったのじゃん撮ってないのそれがあそういうことそれでめちゃめちゃ仕事が忙しくなってたっていうのを初めて知ってそっからなんかね仲良くなってったって感じですかね、うんうん、なるほどねじゃあもうさっさとあの付き合ってくださいということ<笑>で、まあ、10分過ぎてしまったんですけれども<笑>まあなんかそうですねなんか動画クリエイターは僕正直すごいモテると思ってて本当にいや俺本当に思うよ だってさまあそこのルックスとかさ性格とかに関してはさ、うん、個人差あるから一概には言えないけど、うんまあね、動画クリエイターって俺女性すごく好感度高いと思う、はいはいはいはい、別にさ、はいはい、なんかおばさんそのチャラいっていう印象もないし、うん、なんか撮ってほしいじゃん、うん、やっぱり女性としてはかわいい自分を確かにでそれをなんかデート行った時にカメラ毎回持ってなんか美しい写真でまとめてくれるとか動画でまとめてくれるって、はいはいはいはい、俺すごいいいなと思ってて、はいはいまあ、やっぱり思い出をさ なんか魅力的にっていうやっぱ動画に対する思いもあるから、うん、なんか動画クリエイターねかわいい彼女も絶対できると思うし、うん、だそういうなんか か, かわいい彼女と付き合いたいっていう思いで、えー、動画始めていただけたらというふうに思っております、はいはいはい、こんな感じで<笑>めちゃくちゃ最後はオチが雑になってしまったんですけれども<笑>あの今回は、えー、僕のその彼女事情 えました、はいえーまあ引き続きこんなくだらない話ですけれども<笑>ポッドキャストをね配信していこうと思っていますしえー、現在8月は初月無料期間のトランスサロンでは、はい、もっとその深掘りした、えー、僕の思考だったりとか、うん、今後今、えー、考えているプロジェクトに関してシェアしていますのでえー、よ, ろしよろければ遊びに来てくださいそしてマッツンはトランスメディアね、はい、がっつり今やらせてもらってます運命に携わっていて、はい、えー、まあ動画 もっとね深掘っていきたい方が学べるような動画コンテンツを配信しているということ で, で、ねうんうん、ぜひ遊びに来てくださ い,、はい。皆さんそれではまた明 日,、また明日